まあ、あのカラーリストって他のデザイナーからも言われてるように色彩にに関すするる感覚は非常に研ぎ澄まされたものがあると思うんですねでそれはあの自分がグラフィックデザインっていう田中先生が職業になっていく時に色に対するあの訓練をしようというふうに考えて色を覚えるということを自分に課したって言ってました。 で、こう街を歩いたりしていて、何かこう看板とか色々なものを見て、綺麗な色だなって言った時に、印刷のチップでどういう色なのかっていうことを覚えるようにしていったって言ってました。田中先生、このグリーン綺麗だねって言って、ぜひ取っときなさいって言って、先ほどのカラーボックスのグリーンの中に入れて、それでアムステルダムのグリーンって言っ て, 言ってました。 これはすごくはっきりしてまして、えー、1974年の7月31日。先ほどの初めて会ったというのは、見学者、見物者として、第三者として、遠目に、あの人が田中一行だなって見たんですけど、あのー、大学生から就職をしなきゃならない時期の時に、 あの田中先生のオフィスで働きたいっていうふうにしてちょっとこうアプローチしてたんですけどあの1975年の11月の下旬に「明日来なさい」って連絡がスタッフから入って行ったんですね。面接していただいて、まあ、そこが実際に初めて。 あの、こう対面したっていうことではあるかなと思うんですね。でその時に、あの、最後に言っていただいた言葉は、君、そんなにデザインが好きだったら、うちでアルバイトでもするか言ってくださって。よろしくお願いしますで。カレンダー見て、じゃあ12月3日から来なさい。 でそれであのまだ学生だったんですけど12月の3日から毎日アルバイトに行ってでそのまま翌年76年の4月から正社員としてであと10年か勤めてました、ま あ, あのカラーリストって他のデザイナーからも言われてるように色彩に関する感覚は非常に研ぎ澄まされた。 ものがあると思うんですね。で、それはあのー、自分がグラフィックデザインっていう田中先生が職業になっていくときに色に対するあのー、訓練をしようというふうにこう考えて、色を覚えるっていうことを自分に課したって言ってました。で、こう街を歩いたりしていて、何かこう看板とかいろいろなものを見て、綺麗な色だなって言ったときに、印刷のチップで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 あの中心に23人の方があのいらしたんですねそして銀座のこのビルがまあ対象なのかずっと立ってるんだけど営業のねこの辺デザイナーが多かったので営業のスペースとしてなあったんだけどもっとこう有効な活用の仕方はないだろうかっていうふうに相談にいらしたんですね。それが85年の秋だったと思うんです。 でその時に先生は打ち合わせの中で銀座というのは画廊が多いと。その画廊は全部アーティストの芸術家の画廊だと。で、印刷とグラフィックデザインは切っても切れない関係にあるから、グラフィックデザインのための画廊を、ギャラリーを作ったらどうか。 に提案したんですねでもその場で銀座にあるグラフィックデザインのギャラリーだから GGG というイニシャルでロゴマークを作って運営していったらいい。でその後30年以上こうやって活動が続いているで30分とか1時間のうちに決定的なね本質的なことをパッと打ち出すんだと。 あの、つない力ですけど、一つ一つの仕事には向き合ってつもりでやってます。それが先生から一番教わったことじゃないかなと思う